京都大学の荒岳史です。ノンターゲットメタボローム解析におけるマスマススペクトルを用いた代謝物アノテーション解析の事例を紹介します。今回紹介する推定化合物は、パパイヤ果実からノンターゲットメタボローム分析で検出されたミチイオンピークをマスマススペクトルおよび参考情報から構造を推定したものです。アノテーションの結果、このミチイオンピークは パパイアの危機アルカロイド成分の関連化合物の可能性が示されました。分析装置はサーモフィッシャーサイエンティフィック社の LCOB トラップマスを用いて ESI ポジティブモードで分析しました。分析条件の詳細はメタボロノートというデータベースまたはこの論文を見てください。この論文ではいくつかの代謝化合物を推定していますがその中の デヒドラ、カルパミックアシッド、グルコシドとアノテーションされた、ここに示す構造式の可能性のある化合物について紹介します。このアノテーション結果の化合物名は、あくまで推定名であり、NMR などで構造を同定したものではないことにご注意ください。今回着目した道4ピークのフルマスおよびマスマススペクトルの図です。上の段がフルマスの図で、 赤字で M プラス H プラスと示された質量値が418のイオンがプレカーサーイオンです。今回用いた実験条件では、だいたい 1ppm の質量精度があることから、MF Searcher というプログラムを用いて、組成式は C20、H35、NO8 と予想されました。しかしながら、基地の天然化合物のデータベースを検索しても、ヒットする化合物はありませんでした。 下の段のますますスペクトルの図を見ると、ヘキソースが脱離してたときによく見られる162、およびそれに18を足した180のニュートラルロスが存在し、そこからさらに18のニュートラルロスが見られたことから、ヘキソースとそれ以外にさらに水産機が一つあることが予想されました。その結果、この構造式が推定されました。 パパイヤの果実のメタボローム解析の結果、この質量値が418のミチイオンピークには、代謝変動パターンの類似した質量値が異なる2つのミチイオンピークが存在しました。精 密, 精密質量値からこれらの素成式を予測して比較したところ、素成式の差分は、ヘキソース1個、または水素2個でした。3つのピークのうち1つは、 データベース検索の結果、パパイヤの基地化合物であるカルパミックアシートにヒットしました。市販の標品化合物がないため、同定することはできませんでしたが、パパイヤの主要アルカロイド成分であるカルパインと構造が類似していること、カルパインとその誘導体と推定されるピークが本分析で検出されていることなどから、カルパミックアシートの可能性があると考えました。そのことから、 今回着目したミチイオンピークがカルパミックアシッドから水素分子が一つ抜けてさらにヘキソースが孵化した化合物である可能性が考えられましたカルパミックアシッドから水素分子が一つ抜けた化合物についてはパパイヤの基地主要アルカロイド成分であるカルパインとデヒドロカルパインとの構造比較から CN 結合部位 の水素が抜けた可能性を考えました。さらに、ヘキソースの付く位置については、可能性の一つとしてカルボン酸への負荷を考えました。もう一つの水産機に負荷する可能性もあります。また、糖のどの水産機が結合しているかは判断ができません。カルパインやカルファミックアシッドの整合性酵素については全く知られていないため、これらの推定構造が正しかったとしても、 これらの推定化合物が直接1つのコース反応で関連付けられるとは限りません。これはカルパミックアシッド及びそこから水素分子が1つ取れたと仮定されるデヒドロカルパミックアシッドの可能性のあるイオンピークのフルマス及びマスマススペクトルの図です。2つのマスマススペクトルは主要なフラグメントの質量値がにずれている以外はフラグメントパターンがよく似ていました。 どちらのマスマススペクトルも水産期が2個取れたと考えられる18のニュートラルロスが2つ見られました。また、マスマススペクトルの図の質量値が240または238のフラグメントはカルパイン及びデヒドロカルパインの可能性のあるイオンピークの ますますプスペクトルにも存在していました。このことはカルパミックアシッドよびデヒドロカルパミックアシッドの構造がパパイヤ果実に存在する可能性を支示しています。これらの対応関係の詳細については論文を参照してください。参考までにパパイヤの基地アルカロイド成分であるカルパイン、デヒドロカルパインおよびカルパミックアシッドの構造を示します。これらの構造と これらと推定されるイオンピークのマスマススペクトルの比較から、右に示すデヒドロカルパミックアシッドの構造がパパイヤ果実中に存在する可能性があると考えました。以上の推定結果を総合した結果、着目した未知イオンピークの推定構造は、右上の構造式が考えられました。もう一度このイオンピークのマスマススペクトルを見てみると、 プレカーサーイオンに対して水産機のみが取れた18のニュートラルロスのフラグメントイオンが見えていないことからカルボン酸の OH 機がフリーである可能性は低いのではないかと考えましたただし、表品化合物がなく化合物に対する最適なイオン化条件も不明であるため断定はできませんこれらの結果からこの道イオンピークのアノテーションをデヒドロカルパミックアシドグルコシドピュータティブと 推定しました。この構造は調べた限りにおいてまだ報告例がないので、世界の誰かが構造決定をしてくれることを期待しています。今回の解析事例の紹介はこれで終わります。